得意じゃないんで話がつながんないんですぐ入れたいと思うんだけど大丈夫かないけるじゃあ次はね総踊り曲やっぱ定番なんですけどよっちょれ行きたいと思いますいいですかじゃあじゃあゆっちょれ入ります構えて よっしゃ シュー どっこいどっこいどっこいしょよっつれよっつれよっつれやよっれっれっれや。<out> ははいいいいいにくぞいい、はい左はい、自由に踊っててよあの観客の皆さんも手拍子足拍子大騒ぎしてください。 盛り上がっていきましょう今日はまだまだ一日長いですよ踊りさん元気ないよ声出してこよ声 行くぞまた週ねえ盛り上がってきたぞ あとマウスカスよこれこれこれこれ。それだっかいし<笑>はいありがとうございました。